9代目です昨日ですね奈良の私の師匠にあたる方からなんと柿のの寿司が送られてきましたしかも氷太郎の柿のの寿司このがうまいんです昨日はですね柿のの寿司を持って帰りまして家でまあ半分ほどいただきましたいっぱい入ってたんでうまいですしかし柿のの寿司って1日2日経ったぐらいがおいしいということがありますので半分は残して 食べる予定です味の違いが楽しめるはずです柿の葉寿司っていうのは、まあ、奈良とかのあの辺りでの郷土料理になります、まあ、昔の保存食にあたるものだと思いますが基本はサバあとはですね地域によっていろいろな具材もあるようですがまずはサバをいただきましょうサバを食べてから他のも挑戦してみるといいかもしれません氷太郎の柿の葉寿司奈良県吉野にあります